はいはい。よいしょ。まだよ。はい、のせて。のせて、そう、まだ、まだ、ひなちゃんまだ。まだ、ああ、上手、まだよー。よし。<笑>上手やなー。どこまでやなー。はい、もう一回いくよ。待て。まだ。 そうそうそうまだまだ皆さんまだよいいねいいねあ出てきた<笑>出てこないもう一かもう一回ここでよしうん待っててねはいここ待、ま、ってまだま だ, よそうまだまだよそうまだまだまだ頑張れ頑張れ頑張れいけるいけるあいけるいけるいけるいけるいけ<笑>いけるはい待、ま、って頑張れまだ まだ良いよそうそうそうそういいね<笑>はいおいで行くよよしっ。キのが見たいなそれはいい<笑>こっちにちょっと引っ張らないななし首の振りが…<笑>お来た来たおならしながら来た<笑> 鳴らしながら行って行ってもう一回行ってカちゃん何もしないからはいあちこで違う違う違う違うそういう遊びじゃないほら誘われてんであー飛ばんかった飛んでましたさっきは飛んでた<笑>この見てヘの目から落ちた優しいわカ、ね、ちゃん動かはい 使わへんはい、日常なるほど。味加減がいいろろあるね 嫌なんじゃない<笑>後ろはねキックボクシングとか見たいな。うん から何かに移り変わってかえもずっとやってんのこれ。こ れ, これそうです。また迷惑極まりない。ちょっとあの本当にブラーンってなるか。フェイズのスロープで遊びに行くか。誰が？が入何する の, の？面倒くさい。マットの中。 どういう時間かたやって何 楽しいよな何が楽しいのこれ の, ここのああ、そっか、今そういう時間にな、ね、早よ戻ってこい、ちびっこおちょくらないかもいな忙しいな、日向もやることいっぱいい最近男子でやってるね、一人でステージでこれをやってる誰と何も。<笑><笑>たたうわー、立った興奮してる、危ない、危ない、危な<笑> すいいらいいい、えー、いてて、はい、はいはい、らいてははい、はらまくせく、うん。 かいい子、ねはい、噛むよに<笑>ゃんにゃんにゃゃごっくん。 は、えー、い。 フフラッシュを出すよ、こんな調子もとったらあゴミ赤ゴミ袋とひなたがいい感じにお友達みたいに映っている。ニとーはアシカがいるみたいに<笑>ほら、ハニコ、ね、ご注意してきて早く、早くごなんで違うわ、私にご注意じゃない食べられへんってこれおいしいか、おいしい ステうういいるねものあわゴン太って書かれてたよ、れは胸の柄が。ゴやって あ<笑>、はいはい、い, いか変異なとこイはいバイバイバイバイ お、ま、はあ、大丈夫、ね、っな事してもらうすご<笑>、ね、<笑> い, いよし。<笑> Yes.、Yeah.